リーダーがあれだと国民はどうしょうもありません。どうも、政治いろいろの学部です。新型コロナウイルスが蔓延するずっと前から貧困が深刻化している韓国ですが、コロナの大打撃を受け、いよいよ洒落にならないところまで来ているようです。 2021年10月20日付、朝鮮日報からの引用です。韓国統計庁によると、今年上半期に月収が100万ウォン、約9万7200円に満たない賃金労働者が205万6000人いることが19日までに分かった。フルタイムとパートタイムなど、臨時、日雇いを含む賃金労働者、 2064万7000人の10に相当する人数は昨年上半期に比べ28万7000人増えた2013年の統計開始以来上半期ベースで月収100万ウォン未満の賃金労働者の割合が前年を上回ったのは今年が初めてだ13年上半期の 13.5% から 毎年低下傾向にあり、昨年は 8.9% まで減ったが、上昇に転じた格好だ。月収100万ウォン未満の低賃金労働者の割合が最も高かったのは、宿泊・飲食店業 27.5% だった。宿泊・飲食店業の賃金労働者の10人のうち6人は、今年上半期の月収が200万ウォンに満たなかった。 賃金労働者の平均賃金は上昇した。上半期の勤労者の平均賃金は360万6千ウォンで、13年317万4千ウォンに比べ 13.6% 上昇。昨年335万9千ウォンに比べても 7.4% 増えた。平均賃金が上昇したにもかかわらず、 低賃金労働者の割合が増えたことについて、専門家はコロナ対策によるソーシャルディスタンス規制の強化、最低賃金引上げによる影響などで、週労働時間が15時間未満の超短期労働者が増えたためと分析している。とのことで、いかがでしょうか。色々と詳しい数字が並んでいますが、要するに、働いてもまともに暮らしていけない ということですね。手取りで10万円以下というのは少なくとも日本の大学の新規採用ではあり得ないことです。アルバイトでも時給の高い夜勤を頑張れば手が届かない水準ではありません。記事中の統計にはもちろんきちんと大学を出て就職した労働者も含まれています。日本の古い映画に大学は出たけれどというのがありますが、 韓国ではまさに今、それが現実になってるんですね。韓国の雇用がここまで崩壊してしまった原因は言うまでもなく、ムンジェインにあります。2017年の就任以来、ムンジェイン政権は一貫して最低賃金の上昇に取り組んできました。具体的な数字を見ると、2018年は 16.4%、2019年は 2018年の賃金引上げ率が最高値となっているのは就任直後で国民の人気が欲しかったからでしょう。2020年から2021年にかけては新型コロナウイルスの影響もあり引上げ率は小幅となっています。 それでもムンジェインは最低賃金上昇路線の看板を下ろさず、2020年以降も 5% 以上の引上げを要求していました。ここまで来るともう現実を見ていないとしか思えませんよね。もちろん最低賃金の引上げそのものは決して悪い政策ではありません。毎月の給料がもっと上がるといいなというのは働いている人であれば誰もが抱く願いでしょう。 では、最低賃金が引き上げられたことで、韓国国民の暮らしが豊かになったかというと、残念ながら答えは否と言わざるを得ません。最低賃金が引き上げられれば、企業側にとっては人的コストがアップすることになります。引き上げ分をカバーできない企業は、相次いで給与カットや新規採用停止などで人的コストをコントロール。 結果として労働者に十分な給与が行き届かず、引用記事にあるような給与水準の極端な低下につながったのです。内緒では触れぬとはまさにこのことで、企業もミスミス倒産するわけにはいきませんから、なくなく人件費を抑えるしかないのです。韓国の企業を苦しめるヘンとこなルールに、週休手当があります。これは1日3時間、 週15時間以上働いた従業員には無条件で1日分の賃金を上乗せするという規定なのですが数字だけ見てもよくわかりませんよね要するに週5日間1日8時間きっちり働けば6日分の給料がもらえるということです確かに働く側にとっては嬉しいシステムなのですが雇用する側にしてみれば 働いていない分の給料まで支払うわけですから、結局は無駄なコストですよね。このような背景もあって、韓国国内の雇用は著しく冷え込んでいるんです。それもこれもムンジェインがその場しのぎの人気取りだけで無みに最低賃金を引き上げたからです。ムンジェインの支持母体は左派系の労働組合であり、労働者に受けのいい政策を 連発しししてていいるうううちにこののような事態を招いてしまったのでしょう最低賃金は本来、その時々の物価や失業率、企業収益などさまざまな要素を総合的に判断した上でコントロールすべきものです。そんな初歩的な原則すら無視して、ただ給料を上げれば景気は良くなるだろうという経済学者も反対する政策を強行するから、 経済がめちゃくちゃゃくになるのです当然、失業率も悪化し、2017年以降は 3% 台後半をうろうろしています。2021年の失業率は 3.84% と、前年よりも 0.1% 下がりましたが、韓国の雇用と経済の状況を考えれば誤差の範囲ですよね。まあ、この2021年の失業率というのも、 高齢者の完成アルバイトを多数雇用しているから抑えられているだけで実際はもっとひどいことになっているんでしょうねもしかしたらすでに韓国経済は崩壊が始まっていると言ってもいいかもしれません正規雇用だけでなくアルバイトの求人もほとんどなくコンビニバイトでさえ狭き門というのが現状ですアルバイトでも先ほどの 中給手当制度が適用されますから、雇用側としては、なるべく人を雇わないようにしようと考えるのが当然です。さらに、韓国でもキャッシュレス化の影響で、コンビニなどのセルフレジ導入が進んでいますから、人手がそもそもいらなくなっているという背景があります。まさにトリプルパンチという感じですね。雇用が冷え込み、労働者の暮らしが厳しくなれば、 消費が落ち込み、企業収益がさらに下降していきます。収益が落ち込めば、企業の体力はますます低下し、労働者を雇ったり、給与を支払ったりする余裕がなくなります。そして、結果として、労働者の暮らしがさらに冷え込み、消費が落ち込んで、という無限地獄がもうすぐそこまで迫っているのです。ここまで追い込まれているにもかかわらず、